こんにちは。えっ、ー、と骨盤調整コアヨガの村由紀子です。えっ、ー、と今日はえっ、ー、とコロナウイルスとかでねえっ、ー、となかなか外に出れないと、えー、お悩みの、えー、特に小さいお子さんをお持ちの産後直後のお母さんとかが二、えー、週間で簡単に。えー 手がべたーっと前屈できるようになる、えー、ストレッチ4つご紹介しますね是非おうちでやってみてくださいそれでは早速始めますまずは、えー、と前屈チェックですねえっ、ー、と壁か何かに、えー、背中つけていただいてこうやって前屈していますこのぐらいの人とかこのぐらいの人とかいらっしゃると思いますまず今日の今の自分の前屈チェックしましょうはいそしたらゆっくり起き上がって4つです1つ目は、えー、アキレス腱とふくらはぎ伸ばします 両手を壁について、右足前、左足後ろ、足一足分ぐらいですかね。足腰幅にします。で、壁を見て、吸って、吐いて、両膝曲げて、お尻を真下に下ろします。後ろじゃなくて、真下。で、ぐーっと下ろせるところまで下ろしましょう。そうすると、左のアキレス腱と左の膝、えー、っと、ふくらはぎ、すごく伸びてるのを感じられると思います。そこで、息を長い 吐いていきますね息を吐いたべきに筋肉気持ちよく伸びていくので息長く吐いていきましょうで、しばらくしていきますはい、そしたら両膝伸ばしてこの左足大きく一歩後ろに伸ばしますで、かかとをなるべく床に下ろしていきましょうで、壁を見て吸って吐いて前の足、膝が足首の真上にくるぐらいまでぐっと体重かけて左の ふくらはぎと膝裏、もも裏も少し伸びているのを感じましょう。で、呼吸していきます。で、えー、とこれで大丈夫な方は、えー、上半身をちょっと壁の方に近づけて、で手のひらぐーっと押して、骨盤を立てます。でおへそ背中に引き込んで、腰反らないようにしていきましょう。骨盤をしっかり立てていきますね。で、そうすると、ももの前とこのそけ部のあたりもすごく伸びるのを感じられると思います。そこで呼吸 長く吐いていきましょうおへそ背中にグッと引きつけて腰反らないように気をつけていきますねはい、そしたら右足に体重と右足後ろに壁から離れて右足に体重かけて左足こうやって4の字になるように右の腿の上に乗っけていきますで、左の足はフレックスにしていきましょうで、壁見ますねで、壁に手を置いてで吸って、吐いてお尻を今度は 後ろ、下じゃなくて、後ろ、遠くの後ろの椅子に座るようなイメージで、お膝、右膝を曲げていきましょう。後ろですよ、後ろ。で、この胸の先端を、このすね、左のすねに近づけるようなイメージ、ぐーっとすねに近づけるようなイメージで、お尻をさらに後ろ後ろに下ろして、この左の、この辺。 お尻から腿の外側あたりが気持ちよく伸びているのを感じていきましょう。で長く吐いていきます。もちろん60秒ぐらいできれば一番いいですね。でもええー、と短くても30秒はしていきましょう。 上半身ぐーっと壁に近づけて左足の膝の真下に足首くるところまで右のふくらはぎと膝裏しっかり伸びてるのを感じましょうで手のひらで今度は余裕があれば壁を押して上半身が骨盤の真上にくるようにしてでおへそ背中にグーっと引き込んで腰反らないようにしていきますで右の骨盤をちょっと前に出す感じ 左の骨盤後ろに引く感じで右のももの前面しっかり伸ばしていきましょう右の鼠径部 右足を左足の腿ももの上に4の字でかけて、でこの左足に曲げていきますね。壁両手つけて吸って吐いてお尻後ろ後ろ後ろ後ろに引くような感じで、腿まあの胸の先端を右のつねに。 なるためにはお尻が柔らかいことがすごく大事になってきます。お尻が硬いままで前屈しようしようと思っても逆に腰を痛めてしまう方が多いので、まずはお尻を柔らかく。あとももの裏と。 はい、で右ののかかととをお尻にぐーっと近づけますでこの時腰反らないようにおへそ背中にぐっと引きつけてでおし、えー、っとかかととお尻ついたまま吸って吐いて膝頭5センチぐらい後ろにぐーっと平行移動床と平行して移動するようにしていきましょう腰反らないようにおへそ背中に引き込みますねでそこで長い 呼吸して右の腿の前面がしっかり伸びてるのを感じていきましょう特に立った時の姿勢が体重が前にかかりがちな方が今すごく多いんですね骨盤が前に流れていらっしゃる方がすごく多いのでそうすると腿 も, もで踏ん張って立っていらっしゃる方がすごく多いですなのでそうすると腿の前の筋肉が えー、と今の4つ、もう一回いきますよ、簡単に。足腰幅でお尻を後ろに下げるやつ、足を2個目大きくして、壁に近づいて手を押して、足全体後ろ側伸ばすやつ。そしたら、今度はその足をももに引っ掛けて、4の字で今度お尻を後ろに引くパターン。で4つ目最後が 手で足の甲を持って膝頭を5センチ後ろに平行移動でおへそを背中に引きつけますこの4つを左右これを、えーとまあ、できれば60秒1個につき60秒1分を4セット4分を1日3セット1日3セットしていただくようにすると2週間後には必ずこのぐらいだった方もここまで。 手が届くくようになっていくのでぜひぜひあのお家とかね出れない時にやってみてください、えー、と冷え症も改善するしあと骨盤の歪みも改善しますし、うん、とむくみも取れるし、えー、もう本当にねいいことばっかりなので、えー、とぜひねこの4分間1日3セットぜひやってみてくださいありがとうございました